はい。春ランマン。<笑>本日ははい。春ランマン。RV パークでお花見しよう。<笑>花見です。そうです。ングで今日で今日お。あ それでピンクにしたんいや、春やから今日はですね、はい、以前にも行ったことのある RV パークなんですが、はい、その時にここ桜の木やな桜の時期にまた来たいなあっていうことであれ<笑>言ってたんで今日はそちらの RV パークへ向かいます予約1ヶ月前でよーいどんで予約しましたそう 桜って微妙に時期って違うやん毎年毎年さだからさ今回もちゃんとその時にありょうくんちゃんと来たちゃんとその時に桜が満開で咲いてなあかんっていうミッションがあったやんでここやっていう日を取って行くからほんまに満開かどうか ドキドキやな。絶対満開やろ。<笑>どうかな。もう今週しかないで。なあいい時とったんちゃうか。思ってるけど。うん、さあ、どうでしょう。奈良県はどうね、うん。そう。っていう楽しみがあるね。四、うん、月はハーブーで酒が飲めるぞやろ。そんな歌手。うん。そんな歌手やね多分四月は。 今日も阪神で滝が止めると<笑>結局、毎日のようにどうだろう<笑>ういうわけで、今から向かいますごめすんなよ<笑> よかったな花見始まる、まあ、あっこほらあっこ満開よ。やっぱり桜の季節はれなうん<笑>さあうちらのとこの花どこあそこあそこ桜あ<笑>おこれこれがだって桜やと思い込んでたから あああああんんんんんやかかなななななほまいいっはどこあ そ, か そ, かそか目はあるじゃん見えない<笑>見える<笑><笑> フィザー食べてみようなあ、美味しそうこれ桜やったらほんま綺麗やうん<笑>なんか先々週ぐらいやったら花咲いてて綺麗でしたよっ て, って<笑>あんずの花あんの花がねもうそれも落ちました、ねうん、今はもう葉っぱだけ<笑>立派な木で素敵やけどなでます 勝手に桜やと思い込んでたな<笑>ほんまにそれあれやでえらい早くから撮るなと思ってたで<笑>こんなことあるでも<笑>めっちゃ人気やなおも、うん、てんで。よ<笑>めっちゃおろ笑えてきたでもちょっと広なって事務所も移転してうんまたようなったでうんすぐそこに道の駅できる うんいつできんの今年中今年中やったうん知らんうん適当適当な情報をやめてください<笑><笑><笑>あれだってさ来た時さとっといたらよかった友達さんさあれってめっちゃフリーズしてるからどうしたんっていうと<笑>なんか様子がおかしいと思った 後ろ渋滞してるぐらい止まってもうたもんな<笑>えっここやんな言うてたで<笑>もっと向こうかなと思って桜向こうの方に見えるなと<笑>イメージと 違, <笑>違いすぎて<笑>面白いなこういう人生こういうトラブルじゃないわねやサスペンスちゃうわにハプニングがあるから今日は単なる飲み会です<笑> 急に変更です。でもさ、R. V. でさ、こうやってテーブル広げてさ、焚き火もして い, いって言われてるからさ。うん、それすごいな、ね。タープ出せるしな。うん。今日風ないからの。うん、ただ杭は打たれへんから杭。ベだベブ。ペグペグペグ<笑>どんだけ深く打ち込む、ね。杭<笑>は。うん。よかったよ。ななもちょっとお花見できる。からないね。 あれやんちょっとお前これ桜やんさすごいね車から桜みたいんどれか分かってへんなしょぼすぎこロこロこロ ですか満、ね、<笑>あお開けたことあるんか <笑><笑>あはにりおうちゃんいいうち癖が強い。<笑>癖が強 身近になってない。<笑><笑>お いやもう歩いてきう いいいたただだきますいただきます焦焦げげけけて、てさせて食べる、うん、うんできる、うん、うん、熱, いいつまみ熱いでこっちの方がおいしいわ。<笑> シワって書いてたけどね<笑>、うん、あ、いいねぎゅってそうそうそう、うん、あ、いいなこれうん。いいやってやな、うん、あとあれや明太子やな、うんうん、なかったや、ね、とチーズともちとあ、もちいいな、うん、こうやって押さえない、うん、これやいただきます食べれるかなラムちゃん いンギスいン食べてるいやんうんういやいやうやいやいやいやいんい、うんいやいやいやいやうん。いやいやいうんうんやいや<笑>ないやいやうん。いやいやいんいやいやいやいやいやンやいやいやいやいやいやいやいやいんいやい やっぱりいいう ん, うん、うん、入れてういただきますますす、うんうんうん、あと何用意してるの、うんんんもううううまでめっちゃいめっつ<笑>、うんうん、てるああそれでやや、うん、いらんのやつ蓋ある えこれに蓋ある、えー、たまたま偶<笑><笑>い合うち、うん<音><音> すげとっても熱いとこでね。 と、うん、とっっっってみてて、ね、<笑>ても最もももも触みいいいこれのカロリーは、えー、じゃあ人人でもいいけど、ね、1800っんんやや969。 正解ではない世界ではない で, はな<笑><笑>でも969 <笑>おい、860いんだよそんないいんの1リットル近くいるなぁ<笑>、まあ、しかも850いんだけど、3分で。<笑>うん3分なんやと思ってすごいね食べたいこれやっぱ一人で行けんな<笑><笑>あ、わ多いな<笑> 昔やって言ったけど、いや普通にいけるいて言うけるいけ る, いけるっちゃいける、これぐらい。これだけだから、う ん, なんか、うん、めっちゃいい、えー、匂いしてるわ。UFO、うん、の匂いって。なんでこんなにいい匂いするんやろうな、うん。やばいな<笑>この匂いたまらなさあ、みんなに分けていこうか。う, ん、うまっ UFO, <笑> UFO だね。 普通の久しぶりよこれは酷いで食べれるかどうかって話なのきけどうん40年ぶりぐらい<笑><笑>久々すぎるなそんな前からあったかな 今回のお花見総評お願いいたしますお花見は、はい、まずお花がなかったので、はい、またやり直したいと思いますいや来年やろ来年はほんまに桜のあるところをちゃんと探してお花見できたらいいなと思います<笑>私もそう思います 何しも花粉がひどい、うん。辛い。来年もちゃんと耳鼻科行きたいと思います。<笑>何の、何の総評。人生初耳鼻科行ったから。うん。まだ何花粉か、何花粉、何のアレルギーか分かってないんやろそう。猫アレルギーだったらどうしよう。<笑>そはは二人やっぱり揃って。<笑>それはある意味おもろいけど、また結果報告してください。 はい。そ、は、れ、い、では皆様この動画がいいと思ったら高評価お願いします。<笑>お花ない し, し, いし最後ちょっと桜の絵だけ入れてもらいます。<笑><笑>桜餅。ではさよなら。おバイバイ。<笑>